会場の皆さんこんにちはただいま紹介に預かりました新チーム自由と申しますこの度披露させていただく演舞の名をおとぎの空こちら神奈川県の民話である天狗の酒盛りをモチーフとしたカラスの宴を題材とした演舞になっております えー、こうして今日皆様に出会えたことを祝しまして演舞の中で祝杯をあげたいというふうに考えておりますので、えー、お酒をたしなめるダンディーなお客様も、えー、ソフトドリンクを楽しめる小さなお客様も、えー、ぜひこの演舞を通して宴気分を味わっていただけたらなというふうに考えております、えー、ですので皆さん何卒応援よろしくお願いしますそれでは 触れに飛ぶ鳥「潰 ス, ス, スの坂を生きてみ のすいません。 踊らぬざんざん なのでありがとうございました